そののブレスレスットは、私の息子にあげたもの行き息別れになった親子も再会素敵やんマつあル、そのブレスレット子どものものにしては大きすぎるあるその女売名でブランカに近づいてあるマスタツくん検察はあえて提示していない証拠があるわそこに答えがあるはずよあえて提示していない証拠今はそこにかけてみるしかない裁判長弁護側は2人の DNA 鑑定を要請する DNA 鑑定の結果が出たようでした。二人の血縁関係を認める。検察側は親子関係を知っていたんだ。ふふふ。そうある。そこが問題ある。確かに二人は親子ある。しかし、弁護側は同時に不都合な事実を証明したことにもなるある。ブランカはアマゾンの口で得意 体, 体質に目覚めたとされているあるが、DNA 鑑定の結果、人間よりも北京隣人に近いことが分かったある。つまり、二人とも北京隣人ある。